何やってるんすか？なんだよ。俺のプライベートを覗くだよ。<笑>プライベートでもそんな格好してるの？今日はね。皆さんね見 て, てください。うん、これドンツですよ。もう懐かしいですね。ということで、ね、今日はね。これを、ね、実況していきます。からはい。まあ全然打ったことないんですけどね。はい。ま あ, あれね、300日止まりますから。 バラマン君もねそらくね、まあ、今の若いたちはこの台知らないでしょうから、はいまあ、それをね、まあ、昔はこういう時代だったんですよっていうのを、まああのー、教えながらね、はい、やっていきたいと思います<笑>えこれさ当たってねこれさ一直線乗ってるこれさえこれ当たってるでしょさすがに行けバンチ<笑> ボケたんだけどえこれさすがに歌ってるでしょえでもなんか熱そうじゃねああうんうんこれ皆さんきましたかもう私もねやっぱねプロなんでねあ今ちょっと俺サングラスサングラスってかゴールドつけてたから見えなかったけどそうしたよね今ので、ね、ほら今のまで真ん中止めちゃいますよあ れ, あれ えー、あのゴーグルつけてるんでね、皆さんと違って。私、今、水泳の中でやってますから、そこが皆さんと違うと。あんまりこれ騒ぎすぎるとね、前のうるせえよって言われたことあるから、そろそろ、ね、大当たりにて言いますけど ね, ね。あバーかなあちょっ、そうですね。 見てくださいよこれはいということでねどう本日もねガメの本気スタートですはいいつもご視聴いただきありがとうございます、えー、やっぱねこっちそこから見やすいねベイキーズがねその渡る時に一脚をですね、えー、<笑>分解しまして大崎によっていうからね持って来たんですよわざわざ今日ね、えー、で許可ももらってねはい え一応ね、これは、えっとーっここのね、あの、小僧さんに置いてもらってるんですけど差し上げましたこれ用のカメラ撮影の2階で急0時であるということではいあの他の YouTuber の方がいたらあの、勝手に使ってもらって構いませんのでまぁ、あ、前回はね、3000円くらいで上がって なんか現在プラスで終わったんでだいぶ時間になってたけどねやっぱね今日はねまあ、そんなうまくねいかないと思うんですよでね最近ねまあ、皆さんもねもしかしたら驚くかもしれないんですけど、ね、チャット GPT っていうのが実はありまして、まあ、人工のえっと、AI の会社がですねまあ、作り上げましたまあ、ほぼ完璧に近いこれなんでートしないのえっ消灯しないのなんで近いよ、ね ちゃんと聞いていいっていうのがですね えっとまあ、世間的に非常にお参が高まってまして、まあ、これ、何なのかっていうと、まあ、どんな質問であっても答えてくれるみたいな、主にはね、プ、ま、ロ、あ、グラミングコードを書いてくれるっていうね、まあ、システムエンジニア向けなんだけど、まあ、実際はね、本当、使ってみればかるんですけど、まあ、どんな質問でもね、答えてくれますよ、はい。ということでですね、まあ、私はちょっとね、暇のあるときに。 あのパチンコで2000回ではまる率どうんですかみたいな感じでまあ、質問してきたんだけどまあ、答えはね、あの全然違ってました、はい、まあまあまだまだですねまあねまあ、今日もね、まあ、そんな感じであの暇だったらね、チャット GPT をね使ってね遊んでいきたいと思いますでもねこれでもまだね赤子の AI 動力らしいんでまあもう20年後とか30年後とかはもう本当に人がいらない時代が来るんでしょうね 赤棚をちょっとね遅く押し押すとこの目が止まるんだけどあのねこの目は二画ですいやーこれはもう年俸アップだな<音声>ーいやーきつい どう もう、ね<笑><し><笑>ね、本当に一回返しか来ないんだけど本当に勝てないんだけどそれだと<笑>本当思ったかなと思ってもう行って今のところ<笑>えっとー。 2で合算は<笑> 300え300マジで300310分の13分の4が 4.6 なんでまあ、2と3の間といったところでしょうかいやーこここここー、まあそこちょっとなまだ4回しか当たってないからなもうもうもう1回当てるまでいこうか から止まなないでバルパーでもいいででんものっよよしよしすいません。ちょっと待っっとて興奮したってちょっとあの4個ぐらい早かった<笑> えっと現在がえー、っと1426回転で4の2なんで230分の1ぐらいかなだから設定1位置から、ね、ですねでまあ3枚ギャオスがまあ 4.65 なんでまあこれもまあ低設定位なんでなんといってもね中段の赤らな1枚から全く出してないしま合、あ、格もね もう1千0 0回近く回してるのに1回も確認取れてないん で, で、当然だから全部確約でしか当たってないんで、まあ、もう 1? まあ1は2かなって感じかなぁ。はいよ !3 時間遅としてんだけど。どういうものあ、あ小学校の先生ですよ。何やってんの社会人としてちょっとむちゃくけるんだけど。 おお疲れ様でしたお疲れれ様様ででししたた、まあ、今日は、ねまあ、2回目の撮影ということで、まあ、しっかりプラスになりましたね。まあ、というわけ、ね、ことでここに来てるんですけど残念ながら、ね、これ撮ってるのが、ねあのまあ、それ以降の、ね、タイになってんだけどお金がなくてあもうごめんなさい2000円しかないんだけど多分もうこれ多分全部いったら多分4000円ぐらいいってるんで私はまだお金借りられりますいいよ、えー、と投資が 1万8千円で回収がまあ2万何千円ということでまじけんぱくがありましたとはいはまたそのあと負け続けるんですけど残念ながらねはいそれではじゃあまた次回もご覧くださいバイバイああ俺もがれないからねマジで